カンバーホルニアと股関節の変形です。はい。痛いですか？歩き歩くとすごい痛いです。腰もこのあの腰ケーのところとあと股関節のところが痛くて、朝とか着たての時にはちょっと床あの壁につかまらないとこう安定しないですよね。うん、でちょっと歩き出してしばらくすると。 あのうん、大丈夫なんですけどあの、うん、ううの距離5分5分とか歩くともうかなり痛くて座らないとダメです<笑>じゃあちょっと歩いてはいましょうかすいません、うん ちょっとビッコ引いちゃうんですん。痛みもありますか？痛みもちょっとあります。以、え、上、ー。処刑分。まず簡単に部分を取ります。はい。 これで腰と股関節を痛みを取る、はい、ここですここに見えません<笑>ここに行きますここに引っ張ります<笑>うんふっせーのくっむーむーけたこれで歩いてみてください全然違いますね歩き方が全然違 う, 然違うはいよく頑張ったと思うよ この痛みにとってこれがサラスマすこれ い, いいですかママ？で<笑>すい い, <な><笑>いいですかこれ、医者でも触っていいとかないのでよろしくお願いします<笑>よしカリッす。<笑> 痛み、ねねうんはい、は, はだいぶ痛いですか。<笑>か り、ね、さっきっていたらできす<ス> は, のはい。もうは あとあーそう。か。 どうしたらもっと言ってください。あ, あとそうですね、あの首左半身がいつも痛くって、うん、首も肩も腰も全部左半身に偏ってるんですよ。だからなんか左が悪いのかな。いやみん悪いです。え<笑> よしはい、これどうですか？なんと軽くなった感じします。うん、左が。はい、ありがといいいですか、はい？どうですか、マンいいですか？ずっと辛そうだったので心配していました。<笑>よかった。うん。びっくり。これまた完治というか、全痛くならないためにはどういうふうにして。 ううのこ忘れないでください何かあったら嫁てください、はい、どうかへつかお前は無料ですから<笑>必ずこう言うんだよみんな君とも俺と違うんだ天下の私からのにさ、うん、天下を見て、ね、楽しい人間をまた作りたい俺は、うんうん、みんなで痛いのなくして病気なくしてみんなで笑っていきたいこれは天下の私から これい動物さんを愛して参ったいこんな、こんな顔してますけど、動物さん大好きです。